ごめんなさい私も左ミラーを標識にぶつけたことがあるけどミラー内蔵ウインカーのレンズが割れましたねその時は普通に気づかなくて当たってもなんともないように設計されてるんだと勝手に思い込んだアホ自己回避は経験ですから今日も勉強の時間といたしましょう今回の議題は対抗者を失明させる爆光フォグの危険性についてだ被害者さん爆光フォグに何も関係なくて草も生やせないとりあえず第3追い越し車線に 車の7割が集まる法則に名前を付けろ。追い越し車線での事故多発を受けて、追い越し車線税の検討が始まりました。下請けが最低時給以下の残業で作ってそうな、何の役にも立たない免許更新ビデオを、税金から3000万円出して作る方がまだマシ俺のスペースはきっちりもらうぜ。任意保険未加入についてこれっかよ。さっきの左ミラーぶつかるまで夜だの、3ナンバーだの5ナンバーだのいう議論が、 ここで聞いてくる5ナンバーの方が数字が大きいので車体サイズとしても大きいんですね麻薬なんだが会社によっては車用車で信号待ち中に追突されても再発防止策を書かされるライしンやがるやったぜ何をやったのかこいつ普段からミサイルしか行ってなくて自分の車がミサイルになって潰れたみょんね何で人名言チャンネルみたいなノリを持ち込まないでうちにはうちのノリ全員カバート買える まあ見てろってランエボの前では R32 なんておもちゃみたいなもんらしいが、このチャンネルにおいては、ベントレイですら実際のおもちゃなのだ。私自身が最上位のプリウスに乗ってるので、もう何でもありな状況。左のバス乗りやオーバーハングを、真面目に警戒していたのがバカみたいだが、そのバカさこそが、まともさなんだ。さてこれは、左フロントタイヤに負荷が集中するポイントで、ちょうど路面がうねっていたため、 そもそもタイヤと路面が満足に設置してくれず、どうすることもできずに突っ込んじゃったりしたのでしょうかカーブの中の、どの場所でタイヤグリップを使って減速させるか、考えながら走らないと あ, あなる。奥に車がいる時くらい、たくさん安全マージン取れよと。ちょうど左から来てたトレーラーが土地狂ってたからな。今回は左側にマージン取ったぜ。あのさ、大型トレーラーの、プロ運転手なんでしょうもうちょっと丁寧に乗ってくれませんかね。コンビニ夜勤のバイトの時、 商品本って置いてたタイプ。絶対その店舗、Google マップに星1から3くらいのレビューついてる。店員さんの愛想が悪いっていうのは、バイトが働いてる系飲食店では基本だから、実質的に無意味な情報だぜ。食料や店舗や車種じゃなくて、完全にその人の問題なんですよね。ちなみに投稿主が10万キロ走った感じ、基本的にトラックの運転してる人はまともだぜ。深夜の高速道路だと、 みんな眠そうだけどなたまに67キロくらいで走ってるトラックいて燃費のため抜かずに追尾するのですがあれ眠すぎて死ぬだろって思いますとりあえず中央分離帯を分離したいシリーズ頑張っていきましょうさっこういうのに慣れすぎてて怪我なしで済んでそうなレベルは完全にお笑いとして当てなんでやねん そうやって徐行で出るときって、モーターみたいにくるくる頭を回転させて、左右にまくってるんじゃないのか。あれくらいのペースで走るときは、急なレーンチェンジに備えて、一ン開けて走るのが鉄則だろタコ。おタンコなステーキおタンチンが語源だという。さすがにカットしたけど、自分が今日これから、気をつけていくんですよ。 最近はサンマルプリウスさすがの古道デザインですわ心臓バックバックで草どう考えても2じゃなくてマツダ2だろってコメント欄で指摘してマツダ嫌いを増やす人ダメなのは車じゃなくて信者だがまあマツダ車買おうという気はうせるよなさっきぶっ飛んでたデミオマニュアルが中古で50万円ですよほら口出す前に金出して買いなさいよ中古なんか買っても自動車メーカー儲からない定期 デミオじゃなくて2じゃなくて、マズダニの方の公式サイトを見ると、携帯電話感覚でローン組めるらしいですね。ほら、口出す前に金出して帰る。リアルワイルドスピード定期。もうそろそろ水中カーチェイスで、潜水艦と勝負しないとネタ切れになりそう。<笑>映画なんかいちいち見なくても、大通りに出れば誰かしら暴走してる定期。 AI に殺されそうだったので自主規制入りました AI へ死が一斉に締め出されたって言うし交通事故動画もそろそろ作れなくなるなリアクションをしていますとか異なるクリップ同士の関連する事柄を述べていますという形で苦し紛れの規約通過ダブル追突は草も生えない真後ろにいた人被害者としても加害者としても実況見分に参加すると思ったら草 正しい根与って、どんな事故なんだろう。根与じゃなくて根拠定義。んなもん知ってるけど知らねえよ。根与って言ってる方が面白いやんけ。さて、ここ で, できじゃな次の瞬間に、そうはならんやろー。立ちが悪いのが、せっかく真横を避けてたのに、急ブレーキを踏んできたことなんですよね。カーナビなんか見てたら道を覚えなくなる、とかいう人の末路があれなら、本当にくだらねえよな。 鶏の鳴き声で目が覚めたところ申し訳しかないのですがそのまま一生寝ててください君の負けやすまんかった定期本当の勝ち組に他人と比較しての勝ち負けとか気にしてる人いない定期他人なんか気にしてる時点で負け組ゴミ人生定期負け組は言い過ぎ感あるけどゴミ人生なのは事実でしかない人目を気にしてレクサスベンツみたいなの買って月6万円くらいのローンに家計を圧迫されてるのが一番ダメ 好きなものを借金して買うことと、メンタリティの違いを分かってくれ。そしてバスに煽られて焦ったせいで、変なタイミングで出て事故った人であった。他人に急ぐのを強要する、あのバスみたいな人が、一番社会にとってカスなんですよね。走るペースが違うなら、安全なタイミングで勝手に抜いていけばいいんだ。こういうのは、安全な抜き方とは言えないな。何の参考にもならないバカ動画を教材ぶって出さないでくれません。いいぞ、ちょうどマンホールの段差が来るところで、 減速して車間詰めたれ。直接的に転ばせにかかっててくさ。既視感あると思ったら、人混みの中で走り回って、追いかけっこやってる小学生だ。精神小学生でくさ。じゃあ 99,999 人を、0.000000 秒以内に持ってきてね。早くしろよ。もうそのノリいいから。こいつマジでムカつく、みんなで無視しよう。だから小学生かよ。動画の方でも逆走してますね。おかしいと思うことが二つもあるのなら、 世の中に逆らってみようではありませんか。唐突にバルミューダフォンの公式サイトを引用するな。回転寿司であちこちを舐め、線路にやり投げ投擲を行い、強盗のバイトをする Z 世代を見習って、社会に抗い、人生の全てを投げ出して、勝ちも勝ちもない負け部に挑んでいく。勝ちがない勝負を負け部という、相互賞とかに人へ。出た、合流車線の戦闘で割り込む人の、ブラックグレート無投下率。何に違反してるのかよくわからないが、ここはヤクザやカルロス・ゴーン。 ホリエモンを取り締まるときのように、悪くなくても捕まえろ。役ザが何もできなくなってるわけで、一般人が犯罪をしまくる時代ですから。今事件知ったけどこんなん許されんやろ。絶対犯罪やと思うわ。とりあえず飛ばして走るときは、他人を不快にしないようにしましょうね。そこまで考えてるのは私だけでしょう。というわけでまた8分経ったわけだが、やはり大事なのは、気を引き締めておくことと、周りの状況をしっかり把握して、 いななななななり込みにならいないよう配慮して、親切心をなくさここととんだな目の前の前タイヤ一つ、侮ることはできず実際タイヤが目の前に転がってきたら、そのまま踏んで大丈夫なのかね。当たる瞬間だけ急ブレーキでノーズを沈ませるのか、左右に振りながらフロントを当てるのか、このジムニーがノーリにちらついて、実際どうするのが正解なのかわからんな。とりあえずドラレコは必須であることと、後ろの状況も、 常時ある程度は把握しておくのが大事なんですね。対処法を考えても浮かばなかったというのを、それっぽくまとめてるだけだぜ。社会の落下物定期。そろそろ交通事故のレベルも進歩してほしいんだが、たまにはハイレベルな交通事故が欲しいですよね。交通事故自体が低レベル定期。というわけでそろそろ終わります。ご視聴ありがとうございました。